はい、皆さん、こんにちは。今回もですね、フライデーナイトファンキンやっていくんですけど、今回ね、あのー、VS アフラクっていうのをやっていたきたいと思います。今回のもっとね、あのー、あのー、リマスあの、リマスターバージョンなんですけど、一応、これね、あのー、前のバージョンもあるんですけど、なぜ今回はリマスターの方でやるかっていうと、あのー、これのリマスター前のバージョンが<笑>、超難しいらしいんですよね。 だから、今回は、あのー、なんか、リマスター版になってから、ちょっとエンジンも変わったっぽいんで、今回はこっちの方でやっていこうかなと思います。ちなみになんか、大体の FNF の主流のエンジンって、あのー、軽度エンジンとか、あの、この、今回やってるのは PSYCH エンジンって言うんですけど、今回はこれのやつなんですよ。 でも、その、一個前のやつは、なんか、プロジェクト FNF っていうエンジンで作ったっぽくて、あの、普通の、なんか、FNF となんか、違う、あの、エンジンだったんで、今回は、こっちの方でやっていこうかなと思います。しかも、その前の、これの前の、やつが、あの、設定ができないっていう、あの、クソきちくな、設定だったんで、 さすがに動画にすんのもあれかなと思って、今回はこっちの方で動画にしましたということで。じゃあ早速ね、あのー、もう、もう話はいいんで、やっていきましょう。もう五択はいいです。はい。あ、ちなみにもう設定はしてあるんで、もう早速ね、もうストーリーモードに入っていきたいと思います。まあ、一応、ある程度情報は知ってるんですけど、なんかアップデートでね、なんか、いろいろ追加、絶対こっちやっちゃいけないね。<笑>こっちやりたくねえな、なんか。 やばそうだもん、こっち。左側やばいもん、なうん。<笑>えー、ウィークが2つあるんで、ウィークと、この、リマッチ、リマッチウィークをやっていこうかなと思います。っていうことでやっていきましょう。はい。おおえ、すげええ、<笑>すげえちゃんとマイクラ。あちなみにね、このアフラックって<笑>、 買おうよ、えー、会話なし<笑>ちなみにこのアフラックっていう人はあの YouTuber なんですよ。あのー、本人が作ったモッドです。はい。まあなんか見た目がちょっとね、あの某有名なあの YouTuber の顔とそっくりですけど、まあ違いますよ、その人とは。 いやでもあれだな前のエンジンより比較的簡単になってるわああこっちの方がいいわ曲いいなこれ。 さあほらあのアラクラックの隣で寝てるこの猫ちゃんかわいいなんか平和だなこの曲まあでもこの。 こっちのストーリーはもうだいたいある程度知ってあるんで、内容はだいたいわかるんですけど、ただ、リマスターになってるからちょっとわからないんで。ふ<笑>ふ、えー。えぇおぉ、仮面に日々は、えぇ、ー、切れた<笑>いやいやいや仮面にひび入っただけで、うわ、急に曲かっこよくなった。えぇ、ー、なんかいきなり難しくね 急にむずくね<笑>急にむずくね譜面の密度が高い。あちょっと待ってなんか画面揺れてねちょっと待って、画面にシェイクが。ちょっと待って、画面にシェイク走ってる。やばいやばいやばい。<笑>めっちゃ、めっちゃダイヤモる。ちょっと待って。 いやむずいむずいむずい危ない危ない急に譜面の密度が高いこれさえっえっちょ待ってまだ続くの長く ね, 長くねえっちょ長い長い長いこれ今んとこ好きだわ<笑> あー終わりましたねげ<笑>えミス回数さっきより増えてるからね66で譜<笑>面の密度急に高くなりすぎじゃねええ<笑>まさかこれはおい<笑>急にマイクラの画面になったええー、おーこれあれやんアップデートで追加されてる曲やん 急, 急にマイクラの画面になった。んなにこれえっ、ー、と、キ t, t, バインドザ ブ, ブロック型。あ、あ、これでガードできるのか。なるほどね。スペースキーでガードできるっぽいっす。なんか、なんでなんであ、あ、そういえばなんかあの、一応、なんか動画で見たんですけど、なんか、剣がね、あなんか刺さ、なんか刺さってる、あのなんか、 なんか剣があのついてるなんかノーツがあるんですけどそれに触れたら危ないっていうことですしかも急になんかスピード速くなってねてたでも結構食らうね救急地点かちょっと待ってむずいむずいむずい これ自分自分のターン以外はあれだなガードしとかないとダメだなーーーーこれ自分以外のターンちょっとガードしとかんと無理だーーーーーーえしかも待ってこれよく見たらゲージ押してくるやんちょっと待ってこれはってーーーーーーこれよく見たらゲージ押してきてるやばいやばいやばいやばい<笑>やばい俺のキー入るややこれいけるかな でもね、もうこれは、あの、ここら辺は、この、デュエットはもう、頑張っていくしかね。いや、急に、でもかっこいいな、この曲。まあ、てか、俺知ってるんですけど、本当に相変わらずこの 曲, 曲かっこいいよ。しかもなんか、あのー、曲の途中にね、なんかディスコードの音も聞こえてていい。 このデュエットのターンはあれだなあのペン振ってこないやな自分のターンが来るまではずっとガードしてきます皆さんもぜひあの俺みたいにねあの自分のターンの時以外はガードしてみてねまあでもプロは<笑>あの俺の真似をおすすめしない方がいいと思う下手くそだから俺は ちなみにね、譜面の密度がエグすぎてね、今は適当に押します。あれ、でもあれだな、全然、急に剣が来なくなった。あれあい簡単にいけた。あれだな、剣来る回数が、投げてくる回数少なかったな。あれここエンドあれここエン ド, ここエンドおお勝った。 <笑>バウンされた<笑>はいクリアしましたってことはねちょっと待ってくださいねはいってことはね次はこのリマッチ版リマッチをやっていこうかなと思いますよしおおなんか急に曲が 急になんかあれだなシンクがあの激しくな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 おー、いいねあ、終わっちゃった<笑>早いなあれ<笑>なんか後ろになんか結構人がいるな、いつの間にか 俺なんか今後ろになんかエンドシップが飛んできよったけど。すごいなモノホンのマイクラはあれやで、あの、エンドシップなんて飛ばへんで。ここだけしか見れない。レアだな。 なんか本当のなんかラップみたいでおおおおおおおおおお。 お、oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. うおうおうおうおうおうおうはい終わりましたはいということね全部終わりましたのでじゃあタイトルに戻りますかはいということねえ今回は以上ですということでいやでもこのモッといいな<笑> 正直、あのー、リマスター前の、あの、モットより簡単になった。<笑>正直、好きです。はい。<笑>ということで、今回はここら辺です。ということで、よもしよかったら、高評価、チャンネル登録、そしてね、あのー、Twitter もやっておりますので、概要欄からね、ぜひフォローお願いします。そしてね、僕、いろんな動画上げているのであの、あの、動画の概要欄から、あの、再生リストありますので、ぜひぜひそこも確認してみてください。ということで、 またね、次回の動画も見てくれると嬉しいですということで次回で会いましょうビュ e <音楽>俺噛んじゃってない今の。